水曜日にリリース。発売に先駆け、ライブ本編収録の、リングディング DONG、パフォーマンス映像を公開。平野仕様の振り付けによるダンスパフォーマンスと、きらびやかなラメの袴にある和を意識した衣装でのパフォーマンスが見どころとなっています。今作は、作家、2022年7月30日から10月20日、全国7都市にて行われたキングプリンスのアリーナツアー、キング プリンスアリーナツアー2022チルダ・メイドインをブルーレイ &DVD 化。本ツアーコンセプトは、わける、よう。2022年6月29日に発売したアルバム、メイドインを携えたコンサートで、アルバムコンセプトに沿って、メイドイン、ジャパン、メイドイン、ジョニー、S、メイドイン、キング、プリンス、などそれぞれのルーツを大切にしながら、キング、プリンスが、 コンメの前にいる人を幸せにするために、今、キング、プリンスができることをテーマにしたステージとなっています。昨年体育トークなど、SNS でも話題となった、アイチャイ版のほかシンデレラガール、アイプロミス、恋フルツキヨ月夜に君ーフラビン、ユーなど計31曲を披露したコンサートの横浜アリーナの公演が収録。特典映像には、初回限定版、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 福岡公演のダブルアンコール、君がいる世界、北海道公演のダブルアンコール、ディアーマイティアラも収録。そして、スペシャルティーザーの本編、メイドインでゲームしちゃいなよ、を収録。恒例のソロアングル映像は、エイリトルハピネスを収録。通常版の特典映像には、全公演の MC を超ダイジェストでまとめた2時間半超えの MC ダイジェストを収録。さらに、バトルオブバトラー、歌唱前に会場で流れた。 キングプリンスが執事に扮してお嬢様をおもてなしする映像を全5パターンも完全収録。恒例のダンスショット映像は、アイチャイバン、トレイシトレイス、君は、綺麗だ、の3曲となっています。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。